あのなかなか皆さんの方にあにお会いできる機会も少なくなってしまった中でもああ、矛さん、久しぶりああ、真、ま、ちゃんのか久しぶりに来たよと声をかけていただいて私、とっても嬉しかったです。また皆さん の, あの心に のほどよろしくお願いします。